待たせたの、プロデューサー。ちーといざこざがあって、遅くなってな。なに、大したことやない。うちの親父らが、妙に張り切り出してな。今日は大事な打ち合わせがある言うたら、これじゃ。なだめるのに難儀したわ。まあ。 親父らの気持ちもわかる。なんせ次の仕事は、紅葉をバックに撮影するんじゃろ赤言うたら、うち好みの色じゃ。親父も若い衆も、そりゃ力を入れんと。なんて言うてな。うちより楽しみにしよって。まったく。ま、 うちも楽しみにしとる。それは違いないわ。前にも紅葉ライブをやったが、そん時も湧き立つ情熱を感じたけ。<笑>なんじゃ、プロデューサーも嬉しそうにしよって。まあ、あんたの腕前はうちもよう分かっとる。任せとけや。望み通り。 真っ赤に燃えるうちを披露したるじゃが、あんた他にもまだ隠しとる顔しとるな。なんじゃ白女せいや